反人類移民船団護衛用空間跳躍戦闘隊シムルグ活性化ホライズン光線モードに転換完了しました起動目的は人類の守護シムルグシルエットオンラインホライズンインゲージ光線可能時間計算完了 迎撃しますはっ逃がすと思いましたか私には時間がありません浄化武装結合承認アベスタードライブ出力上昇熱放射半径計算完了逃がすと思いましたか迎撃します 変数を排除します空間跳躍シークエンス実行ととと武装交代弱点発見エネルギー放出罰剣アベスタードライブ出力上昇レッドシックスを見落としてしまいましたこのような最先端の素体に 体験のような旧時代の武装が装着された理由はわかりませんかっこいいからですかヒューマンたちの発想はやはり非論理的ですね理性的な判断を下してくださいヒューマン